熊本地震で不通となっていた JR 宝碑線の比後大津駅と阿蘇駅間が来月開通することになり、令和2年7月21日、列車の試運転が行われました。熊本地震とその後の大雨による崖崩れなどの影響で、比後大津駅から阿蘇駅までの 27.3 キロの区間が不通となっていましたが、復旧工事もほぼ終わり、 来月8日のの開通通にに向けて、2両編成の試運転列車がおよそ4年ぶりり普通区間を走りました。この日の試運転では肥後大津駅と阿蘇駅間をおよそ1時間近くかけ合計3往復走り線路や踏切の警報器などに異常がないかなどを調べました普通区間となっていた阿蘇市の赤水駅や内巻駅の駅舎も新築され 来月8日には、宝庇線全線開通となり、通学や観光面での利用も期待されています。